つまるをいコしシ線に発狂したユーザーが一人そんなに抜きたいならバイク乗れよそういう人に限ってバイクは危ないというよ 子供と車道を横断するとき、自分が先に出て左右確認したりしなさそう。デートのとき、女の子を車道側歩かせそう。夫婦でスーパーに買い物に行ったとき、会計とか袋詰めとか、横で突っ立ってるだけで何もしなさそう。さて b g m もやる気のある方の混用になりまして、ヒートアップしてまいりました。こういう人が後ろに来ちゃったら、即座に走行車線に戻って、一旦先にカラのビクビクビクビクバシバシババババババババ これほど明確な、同類同士の争いというのも珍しい。追い越し車線詰まりは必ず遭遇するもの。もう一度言うけど、後ろの人の様子をしっかり確かめて、ヤバそうな相手なら即座に先に行かせろ。常時全方位警戒の必要性を問いた後は、ランボルギーニの LP6114 で和もうぜ。乗馬中の人に何馬力ですかって聞いて、ワンって帰ってくる動画、年に一度は見るよね。爆音を出さずに乗るのがかっこいい。 この価値観を広まれ引退馬を普段乗りするのがエコテスラの次のステータスがこれになったら草ですな駐車禁止はこうして制定されるそんな甘いもんじゃないんだよな元警察官の話によると子供が飛び出して潰されたりしてるようですねアクセルしか踏めないガキは名物スキー教習で大して滑れるわけでもないのに上級者コース選んで恥かいてそう説明ガキも読まずにあれこれやって失敗してそうカップラーメン作るときお湯の前に入れる粉と後で入れる粉間違えてそう Windows カットキーコピーとペーストしか知らなさそうキャンペーン広告の何々円以上限定みたいな文まなさそうこんなやつでも受かるのに落ちる人がいる免許の学科試験って逆に何 な, なんだよお次はアンダーパワー車なのに何か事故ってることで定評のあると呼ばる86のアライメントって プロレーサー向けに、ちょっとリアが流れるようになってるんだよな。乗りこなせばゼロステアで高次元な走りができるが、素人が雑に乗れば、盛大に滑って事故るわけだ。万人向けなのに、とアンダーにしてこなかったトヨタはさすが、一つ言えることは、86BRZ を遅いと評する人は、運転が下手ってことだ。自分でアンダーパワー車を走らせる経験を真面目に積んでいれば、加速は遅いにせよ。車そのものを尾することはありえない。何だ今のアホやろ。ガツンとブレーキ効かせてれば止まれましたよね。 警戒不足でしたな。そういうのばっか。こっちが避けられたというのが悔しいんだぜ。中国衛星カの自己回避性能ミサイル。厳しさを増す自動ブレーキ系の規制、アホだと思う一方で、一般ユーザーはその上を行くチンパン。なんで40キロ程度の見通しのいい直線で追突事故なんか起こしてるんですかね。トヨタ車の内装のこと、ネットで安っぽいって書いてそう。いや新型クラウンは特にね、本体が安すぎるのよ。 700万円で売れる車に作らなきゃいけなかった日本人が貧乏人すぎて日本人が買う価格帯にしたせいで内装がゴミになったんだよな安さ勝負じゃ中国に負ける 高付加価値勝負に切り替えないと、生存は無理なのに。せめて最上級グレードを800万で作って、それを広報用にすればよかったのにね。日産を見てみろ、納期延期のお知らせしか見かけない。アリアとか UEV をその価格帯に出してるだろ。アリアもそうだけど、新型 Z の方が幻感強いよね。あれって販売されてんの新型の Z といいシビック R といいクラウンといい これっぽっちも見かけねえよな新型車が幻とかしてるのあと86あたりはちょくちょく見かけるかなそして目をつむって乗ったらフォルクスワーゲンと区別がつかないとか言われた大衆車セグメントのアウディの SUV 来たぞ どんな人間が乗ってるんだよマジでポルシェノマカンくらい堂々としてて草自走すんのは積載車への乗り降りまでにしとけよなぁほんと体調が悪いのに無理して修学旅行に来て新幹線で旅先に着いてからリタイアになって親が何時間もかけてくるまで迎えに行くことになるあれ一般通過にプリウスミサイルアメリカ人って引っ張るの好きだよなそれを言うなら日本人は足を引っ張るのが大好きだけど向上心はないけど強制心はあります ナイスヒット、二度と危険な運転できない体にしてやれ。まあでもスピード出しすぎですね。私だったらここまでの事故にはしてないですよ。さて突然ですが、人が活動する時間帯の、詰まる追い越し車線にとどまるな。先の状況も見えてないくせに、目の前の詰まりにイラついてアクセル踏んでくる短気なアホがサンドイッチされてますからね。たった数台先の急ブレーキを見ることもなく、このざまですからね。 東海地方だけがどうとかいう問題ではないこういう事故を起こす人間の特徴として、根本的に見てるところが違うんだよな。空間じゃなくて、前の車しか意識に入れてない。前の車だけ見て、離れたらアクセル踏んで、詰まったらブレーキを踏むっていう下手くそな運転。私が乗れば燃費がリッター40出る場面で、17くらいしか出せないでしょう。そんなユーザーに実燃費が悪いってヤフー風ク袋に書かれて、トヨタは大変だな。今後の新車販売は、低民と帯は中国が引き受けるかと思いきや、地味に中国 EV って質感高いですからねそしてこの目の前しか見てないの典型どう考えても先が詰まってるのに進んで交差点をブロックして止まるこれだけ詰まってたら信号1この画像が何も変わらないんですよねこの時間帯にこの道で外出せねばならぬ自分のミスだお前何を見てたんだよ事故ったらヤバそうなマイクロ車のイメージがもっと悪くなりますねどう考えても乗り手の問題なんだけどまたやべえの来たぞ接近に察知してささっと先に行かせられるようになろう 目の前に入ってくるでもなく様子がおかしい。多分クルコンを切って、じわじわ離れることを選択した運転者さん賢い。というか、K で事故った後に、K は危ないって言って、フィットに乗り換える人の話を名古屋でちょくちょく聞くけど、どう考えても事故になるような運転が悪いと思います。巻き込まれが怖いのは事実だがな。言うて現代車買っとけば、街乗り程度ならそこまでひどいことはなさそうですけどね。トラックに突っ込んだのは悪くない。 2台部分はすべて、実質的に走行だからな。そのうちプラス40以上出したら、警察に通知が行く装置が義務付けられそう。無理にプラス40で追い越し車線走って、横転するミニバンが増えるだけだと思うんだけどな。セレナ、ノア、ステップワゴン。この3台が実はシフト組まれてて、大型連休が来るたびに横転して、テレビに出ることになってる。運転中に出てくる、観光客の事故多発っていう電光掲示板を見て、人笑いするのがドライブのささやかな楽しみだな。首都圏の人、周り渋滞しすぎて、 都市部から出るだけで午前中終わりそう首都高のルーレットはハムスターの回し車のようだな事故りかけててさフロントの空気圧高めにしとけよ平坦な直線でしか速くない雑魚多分オンラインレースやってもヘアピンはノーブレーキで壁に突っ込むんでしょうなパフォーマンスポイント制限のあるチューニングでエンジンパワーだけ強化してそう 待ってよこの人達スマホでメニュー見れる時代に何頼むかも決めずにドライブスルー入ったのかよスタバのドライブスルーはメニュー数としては控えめでも選ぶ楽しさあるよなでもサイズ表記がクソめんどくさいよねなんで S と M と L と LL にしないんだよアホめなおこの迷惑運転であるここ飲食店だぞスタバフェラーリで普通に利用するだけでネタになるジャンクフード何かしらの迷惑行為をネタにする人が来るはっ なんだこいつら、EV 乗ってる人の偏差値が相対的に高く見えますね。白液でテスラを運転してれば、公共の地下駐車場に顔パスで入れそう。公共ってあんの適当に言ってるだけだろ別れ。そしてラウンドアバウト出口。だと思ったよ。事故って同様どう同よう被害拡大にイる。交通事故動画に見慣れた人なら、こんなうかつな行動を取らなかった。スクールバス来てて草 賢い子は他人を分析して勝手に賢くなっていくんだよな。いい教材にしてくれ。そうやって過去の実例の蓄積があるから、理論上は最新の子供たちが最も賢くなるはずなんですよね。なおスマホに使わされるばかりで、ひたすらにレベルが下がっている模様。そうは言っても国立大クラスを受験するような子たちにとって、全体の話に意味はないでしょう。基本的に人生は、 上位 5% のの中での戦いだな同じ境遇の人なんていないですねマクドナルドの駐車場で暴走してる人達の神経が理解できないですねおっと冠水した道路に颯爽とジープがかっこいいこういう時のためにオフロード車はある横転するためじゃないってやっぱりダメじゃねえか教訓探しにそこはなし